はいということで北海道着きました。こんな感じで、ね、いやが見えます。雪がねすごい上にすごいんですよ。頑張ろうね。<笑><笑> タロあアギアゲフレー ズ, ーーズーー<笑>楽しいやつですごめん。 いやもうやい や, ういや誰 誰, 誰そもそも誰<笑><笑> どうでしたか？か寒 い, いめ。めっちゃ飲もう。めっちゃ飲もう。熱も、ね。本当に寒いにに。一人体調悪いんだ。うわあ寒い。サキさんですか、えー？雪の中で、えー。どうでした？お い, し,、えー、おい し, かしかった。めちゃくちゃ美味しかった。っまだ全然シラフな方たちばっかりだ。 最後に聞くことも愛きてる 太<笑>郎です。 永遠にタオルドライしてます。僕の楽しみは